よし。よしよしよし。次はちゃんと確認して、確認してるから。オッケーオッケー。大丈夫よ し, よしよしよし。いいよいいよ。<笑>ああうるせえな。脱げちゃった。<笑>ねえ、この人いつもこんな感じなマーツやってんの<笑>いやいやいやあの、今日、今日だけ。<笑>今日だけちょっと大盤振る舞いで先にまくるから。まあ、どっちにしろ無編集でもう出すから、あの、なんかね、ねえねえ聞く人の、見る人はね、鼓膜がもうバリバリ破れるっていう。うん なんなんよあー<笑><笑>あーもうさ、さっきといいさ、ほんまになんなの。もう来るいや い, やいやんけども。ねえねえ、これはさあ、あれじゃねななかの。インポットやりたいち。ちょっとだけさ、編集した方がいいねななかあの、発狂したところの中の、途中まで発狂してるところ入れて、<笑>あとはカットするみたいな。え、どういうことえっ<笑>ううとね、この。えっとね、なんから<笑><笑>、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、るら、あら、あら、あら、 で、途中までその音声<笑>ダメだ。ああ、いたいか。うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんあうんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんあうんこ、んこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんなうんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんまあんこ、う<笑>んこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんこ、うんんこ、うんこ、んこ、うんこ、うん <笑>え、何食ってんのち な, みに、うん、ちなみに何食ってんのパリパリサラダ。うん、パリパリしサラな何あのシャキシャキしてんのおおシャキシャキなんでパリパリなの<笑>ええ、知らない場所か知ってるパリパリサラダ。あ, ーあれかパリパリっていうかあれかあれでしょうまい棒サラダ味。まあ、決然的にそう。 <笑> え, え, え<笑>あ、そうなのめっちゃ簡単。ああ、なるほど。ああ、あめっちゃ。カリカリサラダうん。カリカリカリカリサクサクカリカリサクパンダ サ, サ, サクサクパ ン, サクサク、ね、パンダ何？サクあれ？サクサクパンダあ、サクサクパンダ俺昔までサクサクパンダっていう名前だっと。だからサックンって名前なの。あ、なるほどね。はいはいはいは い, い, あれ関係ないそれは関いはい。そういう はい。違うえー、さっくんの名前は、サクサクパンダから来てるってことだよね。あの、違う。俺、サンサンドラの墓が、あ、じゃあ、墓じゃねえわ。違う。それ、フォートナイトの名前だからね、サクサクパンダは。あ、そうなんだ。ガチなん。ガチなんや。ガチなんや。マジなんや。そう。そう、それは別に本、<笑>別にあるやん。で、俺の昔の YouTube の名前が桜だったから、うん、そこからサクにだった。あ、短縮系ね。そういうこと。ね、ね、ね、ね、ね。ねい、じゃあ、本名を桜ってことでいい ちげえよ<笑>。本名の桜入ってるってことよ。いや、ちげえよ。入りたかったけどさくさくお？さくおさ ん, さんいや、桜山です。何言うねん、お前。お前撮ってんやぞ今これ。<笑>いいな、お前。本名後悔しちゃって。<笑>ええ、だって俺の声入んないでしょ。あ？ いや、あの、お前バリバリ入れるけどいいガチ<笑>で叫んだおいはいみ、あの、さっくんの、えー、名字かわからんけど、公開されました。はい。いや、いやでもね、これあの、もう、今ね、さっくんがガチで来たらね、アウトだったね。いや、まさ、あ、か<笑>にガチでそたら。そしたら、そしたら、そしたらね、あの、また取り直しってことになるからね。あー、じゃあもう、十ゃガチの本名よあ<笑>お前、お前もうミュートすんぞ。 <笑> い, い, いや、もう無理よ。いや、ミュートしていいから。スキップ様子見に OK わかりました。もう全然喋らんがんな。もうこっちは叫ぶだけで忙しい。過去タた。タ<笑>がなくなったから叫ぶしかないんだよ。<笑>さてと、俺の耳はいつ崩壊するのか。いや、わからん。あの、俺が死んだときなるか、あー、でも疑われたときはそんなかな。まあ、はぁぐらいかな。は<笑>ぁってなる いや、それほどじゃないな、こんなんなら。ああって。<笑><笑>なんだろう、うもっと声のトーン上げたらトムになるな、えー。最悪なトム。になる。トムとジェリーいや、トムの中の叫び声なる。カートゥンネットワーク。喉が渇いた。ねえもう、マジいかに撮ってんねん、死ねっぽおいしあしよしよし、さすが俺らの、ああ、じゃじゃあ待って。俺らの あの、ちょっと、俺、あの、俺の部下で落としたけど、ちょっとあ、あの、あの、この人に、ぶ、この人の部下にされたとか、どんだけかわいそうなのえぇ、ー、便, 便所、便所、便所。へぇへぇへぇ、ブリブリブリ。あ、うんこに見られた。やばい、い、うんこやりに見られた。おお、終わったパばきえおっ持ちうるせぇ。<笑>少々おじ着少々静かにしてもらってもよろしいですか 死の早くね、ちょっと静かにしてもらってもよろしいでしょうかどちたにしてもらってもよろしいでしょう か, うちょうか静かにしてもらってもよろしいでしょうか自分たいってもよろしいですか<笑>こいつの耳どうなってんだよ<笑>知ってる俺さっきね、コットさんにね。 さっきね、俺ね、コットさんにね、さっきね、俺コットさんにね、コットさんにね、暴言吐かれた。ひどくないえ、それはいつも通り。なんか言ったこのチンパンジーがよ。発狂するんだったら外でやる。やうわやばい。あの、さっきのあれがもう一撃に来すぎて、ちょっとやばい。 やめろや。眠たい。まだね、ね撮影時刻が、えっ、ー、とね、ちょうどもう、6時半やねん。6時半ってこと。撮影時刻とか言っちゃってるけど。いや別にそれぐらい。行っちゃってるけど。いいやんそれぐらい。いいくねんだよそれくらいよ。いやあのさっくんが何時に起きてるってわかるじゃん。いいやん。便利やん。いいやん。じゃメイクオーが落ち起きたのは五時です。お5時 おっそうじゃねえよ。朝の五時です。<笑>おっそ。まあお前、お前、お前、お前さ、夜中何時まで起きてたお前まあ、でも午後、午後なんだけどね。午後だろ、お前、あのー、なんだっけ、夜中起きてたやろ、お前絶対無理だろ、それは。また。夜中起きるのはさすがに無理だよ。まクレーンゲームの画面にしながら寝、ね、落ちした感じかな。どういうこ と, <笑>どういうことスマホ でさ、クレーンゲームできんのよ、俺。あ, あそれの画面を開きながら寝落ちした感じ。なんで<笑>眠かったから。いや、せめて消してるから眠るよ。そし て, そしてあんだだって朝見たっけさ、スマホの充電切れてたの。<笑>誰かさんのせいで。ほら、コットさんのせいでいいやろ。 これはまあコットさんのせいで い, いゲームですねえねえ。トムののてよししねンンね え, ねえうーういなどたうー ですいきなり出したいやあのー、なんだっけあの一、ー、人のインポスターがさ何だっけ殺すだけ殺して抜けてったからさくずそうほんサックズやほんとフェルさんみて<笑>あのさっくんと同じみたいなね、うん、存在ほんとフェルさんみてだ、うん。あの俺そもそもインポスターそんな強くないからねさっくんはあのジャこジャこ ジ, ジ, ジャコだから<笑>俺インポスターの時フェルさんのことを殺したっけフェルさんにそう ぶっ殺ーンーンポインポえイン ポ, <笑>インポ<笑>あかん、ポー ン, ンポー、ま、ンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーのポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンポーンうーンポーンポーンポーンポーンさーンポーサブちゃんーンポーンポーンポーンポーンポーンポ サブちゃんくらい消えてもどうせすぐ復帰できるからいいよサブちゃん、あのー、何なんなってあのさっくんのチャンネルはまあとりあえずあの消えてほしいかなサブちゃん何人あサブちゃんえっ、ー、とねあの4545消されろえあの数字だから別にいいや ろ, 消されろお前もこれ数字に引っかかるってなったらもうこれは公式ただのバカじゃんあのはよだったけもう今ちょう ど, ほどじゃね消されるよハゲお前が消されるボゲうるせえハゲ やお<笑><バ><笑>うるせえ、ほんとに<笑>。<笑> てか、さ、サブちゃんじゃなくてさショートにすればいくねえあのこれカットするの誰あじゃあ代わりにやっていやだあじゃあするかおいい の, <笑> お, 前のこお前編集中に怖く破れる顔してんでいいのえ、じゃあ勝手に編集しちゃって大丈夫あ、いいよ送りつけるよ多分ねあの俺のね撮った OBS の動画データ大体えっ、ー、とまあだいた大体、えー、569万6600テラバイトぐらいあるからやめとくわ <笑><笑>化け物容量だよな。やめとくわ、じゃ あ, あの、容量は怪物並みだから。あの、怪物くんやから、容量があんたの画面が怪物なんじゃないのえ、それはお前、残念だけど。何言ってんのあんた。ばっかでねえのえ、ヘルさんってイントロ引退したんだっけ 引退っていうか、あの、なんだっけ。作るのほぼ。あ、まあ、や。うん、連っの、引退っていうか、あの、あれよ。俺、ほあの、ほとんど趣味で作ってたからね、あれ。あの、メインで作ってるわけじゃないから。ほとんど趣味で作ってたから。うん、で、まあ、もう、なんていうの。うん。あれ、モチベー。けいでも、なんか、作る気も、なんか、なくなったから、とりあえず。今はほとんどん作ってないって感じビ。ビーム、ビーム、あ、ビーム作ろうか。いいよ、無料よ。 やめようやでも言うとおりあれゃあなんていうの依頼受け付けてか受け付けてはほとんどなかったかなあーなんていうのまあ、とりあえずまあこの人に来るかみたいなそんな感じだったから。そするあの俺俺のにあの今田の PF 欲しい<笑><笑>あの今、ー、田だったんだっけ今田でよ。おお。 でも絶対に依頼したくない人だったな。絶対に依頼したくない人ランキング1。 よいしょ、あ、入られちゃった。どうやったんだ。やえ、やべ、お、す、多す入れすぎた、ちょっと、最悪。いがいいし。ああ。オスのやりすぎ。で、シリフって見えた瞬間、ちょっとあれだな、今、バロラントかた、頭いっいけど。<笑>マジかよ。大丈夫。あ。え。終わった。 シャッシャッシャッんあ、叫んでほしいの、いいよ。はやばい、ううっせぇな。ふふ危ねえ。ガチでいい加減にしろよ。アーケンールート。<笑>耳いてんだよ。いいよもちょっと割れた、ちょっと。あ, <笑>まあまあまあまあまあ、もうなんていうのあの、ディスコード音量、あの、い、う、つ、ん、まで下げとけばいい<笑>あ、じゃあ、フェイャーの声聞こえなくすらもう。う あ, あの、いや、さっくんは、なんでさっくんは、あのー、なんだっけ、イベートにできるとか、あの、音量じゃあ、ちょっと一旦飯行ってくるわだ、ね、誰あっ、もう、逃げやった。やってんな。サボスクメン。動画ファイル送って。うわぁ、うあいもう、叫ぶところなくなったわ。 あ, あ実況キキかードーカ今、撮ってんの今。うん、もう全然バリバリ撮ってる。もさあんま、サクの声もね、バリバリ聞こえてるはい。いやあれ、し大丈夫うん。今やけど、今やけど大丈夫<笑><え><笑>、まあ。別に、別に大丈夫。ああ、まだ、別に大丈夫。ああ、まだ、別に大丈夫。あま あ, ま あ, ま あ,、まあ、まだ、別に大丈んああ、まだ、別に大丈夫。ああ、まだ、別に大丈夫。ああ、まだ、別にほとんど撮影だ、と か, んかうん オークナとかこうただ見れるだけやし。ねうん。<笑>うん。だからまあ別にいいときけど。まあでも、あの、嫌やったら言うといて。うん。あの、もしかしたら編集でちょっと。あの、のビュートミーズの部分だけビュートミーズ。まあまあまあまあまあ、まあ、全然大丈夫俺は。まあ、そ, のそれだったらちょっと俺に負担がかかるだけ。あ<笑>いいけど別にいいけど。あ あ, あ、やばい、サクムノートとか。気にいぞ。 ど<笑>うせんかああ叫ぶとこなかった。 よっ。 うめえ、うん、ああ、こち目っちのね。ダンダスって、なんか、<笑>音の割れ方が。んガンダス、ね。今日の、んガンダス、ガンダス。ガンダス。え、知らない無視 し, して。めっちゃ無理。あっ。てかさ、あれやん。ネタできてるやん、なんか。また新しいネタが。<笑> 何 D さんが作ったああ。ここであれもっとの話するんや。ん<笑><笑>大公開やな<笑>。おい、まずいぞ。リーク公開。シークレット。やばい、トップシークレット。あーやい、まあ、いいけ別に、まあ。もう、あの、なんていうのもう大体。コミングするんだけど、ね、コミングするんだけど、ちょっとちらつかせとこう。大体もう、なんていうのあのー、えっ、ー、とね、もうでき、で大体もう完成してる時にはもう、あの、あれ。 う ん, なんかその6割ぐらい完成したら、ちょっと、ちらす、ちらつく程度でいこう。ちょっと、ちらつかせる程度で。よしいいよ。ちょっと今、いちょっと今、今のところ、ちょっとピードの話です、本当に。今のところピード。制作、制作段階は、まあ、あんまりわんと、あの、なんか、この人がないないにしてよとか、そういうぐらいでいい。あ、負け終わった。嘘よ。 ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ん